はい、おはようございます。ラスカラでございます。本日はですね、カップラーメンでもね、有名になった、麺どころしょさんのカラカラウオ。こちらをね、ネット通販させていただきました。で、一セットの内容がこんな感じなんですけど、まず麺、麺でスープに香味油と魚粉ですね。で、すごいのがね、これ魚粉で香味油なんですけど、どっちも真っ赤。<笑> ただね、今日はね、もう辛いのがめちゃめちゃ食べたかったので、これをね、大量に作って食べていきます。はい、ということで、今日もね、麺を茹でてスープを温めていくので、大きいズンドと小さいズンドでお湯を沸かしていきます。じゃあ、まず先にね、スープ用の方が沸きましたので、このスープを約15分ほど湯煎していきます。よいしょ、あっち。はい、今、麺用のね、お湯が沸きました。 早速ね、入でていこうと思うんですが今回の麺でございますこんな感じゆ<笑>で時間はね、約5分から6分ぐらいってことなんで今回も短めの5分で入でていきますプラス香味油も約、ね、5分ほど湯煎してくださいってことなんで時間差で香味油も温めと今なんとなくね、入れた感じだとこの麺結構ね 打ち粉が多めなので入れる前にはたいて打ち粉を落とすか、まあ、水洗いとかでも構わないので一回流してあげると麺を投入した時にねあのお湯がドロドロにならなくて済むのでおすすめでございますはい麺 OK そしたら湯切りとボウルに移してと。 またね、しっかりと流水で麺を締めてあげてください。で、この時、こうやってしっかりこするとね、麺のぬめりも取れて、さらに美味しく食べられるかと思います。で、最後に盛り付けでございます。あ、ま、とは、漬け汁の方。これね、レシピの方には、えっと、一応ね、そのスープを注いでから、香味油と魚粉で書いてあったんですけど、量も多くてね、ちょっと、 上の方に溜まっちゃいそうなんで、先にこちらの香味油と魚粉を中に入れていきますで。ちなみにこのメニューはね、まあなかなか辛いと思うので、少しずつ入れて調整した方がいいかと思います。香味油と。この赤さカメラ越しで伝わるかなめっちゃ真っ赤よ。そしたら続いてスープ。うわ、お茶塩めっちゃ入ってる。そう。 香りはね、めっちゃいい香りする辛いって感じではないかな色もねスープを混ぜるとそんな真っ赤って感じじゃないですねで最後に麺とちょっと水分多めでうわーおいー<笑>めっちゃあるなやっぱよいしょはいはいこんな感じはいってことでこちらのねカラカラ具をつけ麺作り終わりました いや、もうめっちゃいい匂いするんで、向こうで早速食べていきます。はい、ということで、完成してね、こちらの部屋に持って参りました。いや、もうね、魚介もね、豚もね、香るし、もうめちゃめちゃお腹がすく匂いでございます。早速食べていきます。いただきます。まずはちょっとシンプルに麺だけで。いいよ うん。ツルツルっとしてて、弾力もあるし、まあ香りはね、そんなに強くはないんだけど、ほのかにね、塩分が効いてるので、より小麦の甘みは感じる麺ですね。うん。食べやすい。どぼっと。しっかり、まずつけて、はい、麺こんな感じ。うん。 辛いうん結構辛いよこれでもうま魚介と豚骨はねしっかりいるんでもう食べた瞬間からうわっ辛って思うんだけどうまみが強くて全然ね辛さに負けてないのうん これめちゃめちゃ美味しいちょっと見えるかなまたねつけ汁の方にもこういった角切りのチャーシューは結構でゴロゴロ入っております柔らかい と絡めましょうかあこれ絶対いいよ自分でね海苔はトッピングしてください相性めちゃめちゃいい でもね、まあ正直、まあ人によるとは思うんですけど、激辛ってほどではないと思いますね。かなりうまみのある程よい辛みって感じです。 うん、ちょっとティッシュティッシュ。 なんかね、かなりこううまみが強い分ね後引く辛さだね口の中はもちろん食べ続けてたらもう今はもうね結構辛いんですけど次に次に行って食べたくなる。 チの量はね、結構あるんでそうするときは注意してください<笑>、うん、<笑>そろそろこの子の出番かと思いまして。 ううめえでもねさすがにこの量食べてるともうね口は結構ヒーヒー辛 い, ひ い, いでも実は僕そのイノショウさんの方でこのカラカラウをお店では食べたことなくてどうなんじゅう違いが分かんないんですけど僕個人的にはこれマジほんとお店の味レベルでめちゃめちゃ美味しい。 試したかったことをやってもいいですかね、えー、試したかったのはねこの生卵豚のうまみが濃いから絶対合うと思うんですよこっちに通っちゃうともったいないんで麺の上で溶いてねこうやってつけながら食べたいと思いますほいい、えーえーえー、よ でも、合わないわけがないいやこれはいいなうんまい<笑>、うん、はい今ね麺皿の方は完食でございます残るはこちらの具材だけ と、最後に行く前に、ちょっとね、買ってきたデザートも。よいしょ。で、これなんかね、バスチーってやつ、ローソンで買ってきたんですけど、なんか美味しいって聞いて、買っちゃった。うん。これ、うん、ま。うん。 こちらで最後の一口でございます。 ごうまでしたはいってことで今ねョ翔さんのカラカラオつけ麺完食いたしました豚骨魚介のねう、まあ、本当に濃いうまみの出たスープにピリッとね辛みの効いた香味油が加わって抜群にうまいもうまた次また次ってねこう後を引くようなねうま辛な一杯でございました